動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシです。この動画にコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、前回は長瀞のグルメについて僕が気になったお店を3つ回らせていただいたんですけれども、お腹いっぱいにもなりましたし、長瀞でまだ行ったことがない場所、ロークエアを使って歩道さん登りたいと思います。どんな内容になるかは運動会なので、ぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。 それではロープウェイの往復チケットを購入しましょう。あれかな？あそこみたいです。すみません、往復のチケットを一枚お願いします。ロープウェイの往復チケットをゲットしました。次の出発時刻、14時ちょうど。ああそうです。 ・これより3000円に分け両方差 236m。 えー、小戸山6への山頂駅に来ました。見てください。長泥の街があんなに小さく見えます。これから何をしに行くかというと、小戸山小動物公園に行きます。先ほど山6駅に聞いた話では、モルモットのパレードの方は今日は終了してしまったということなのですが、もう一つパレードがあって、なんかアヒルのパレードがまだ3時からあるらしいので、これだけでも見ていこうと思います。 見えてきましたねあれがお小さん小動物公園だそうです見てくださいここにもはぁ息を飲む絶景とはこのことだなぁケット買ってきます、はい、大人に巻いて スット買ってきましたあ、やってみたいランマヤギ、ウサギのおやつ見つけましたお値段100円だそうですちょっと触れ合ってみたいと思いますここに100円玉入れるみたいですねもう100円払ったのでヤギさんたちに餌あげてきますこれがヤギさんたちにあげる餌です さんさんはいどうぞはいどうぞはいはいはいはいはいはいはいはいはい順番順番順番はいはいはいはいはいはいは<笑>いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいいはい分かったははいはいはいはい あっという間になくなっちゃいました。ごめんもうないんだ。ないの。というわけでヤギさんの餌やりでした。結構早かった。スヤはここに返します。<笑>ここには電柱ネズミいるみたいです。要するにモルモットですね。可愛 い, い。ちっちゃくて可愛 い, いですよこれ。なかなかにコンパクトでいい感じの動物園ですよ。あ、そうか。 こっちにおサウさんたちいるみたいですねまだ餌もらえると思っている<笑><笑>コールダックの赤ちゃん四月の5日に子供が生まれたそうですこっちにいるのがオサちゃんたちおー普通に近づいてきた この子目が削れてるなぁ誰かに噛みちぎられたのかな伸び伸びと過ごしてますねただ不用意に手を出せるとウサギを噛むそうなんで覚えておいていただけたらなと思いますこのウサギはクレミッシュジャイアントなんと世界最大のウサギ。 確かに普段見ているウサギよりもでかいお<笑>大きいお着物かと思ったら毛爪メリクガメでしたこっちにもゴールダックがいますねこの子たちはちょっと大きいかなでは続いてサル鹿ンシカに行ってみましょう。 結構急な坂猿坂だそうです鹿さんたちと目が合っちゃいました向こうに餌がありますこちらも100円あげていきますかじゃあ鹿さんに餌あげちゃいますさあどうぞ 君も欲しいんだねはいどうぞはいはい君もどうぞはい。喧嘩はいけません仲良くねはいどうぞじゃあ最後君ということで全部なくなりましたみんなありがとうここが猿園みたいですいるいる子供のお猿さんがいる多分こっちは大人かな で、安全に考慮してこういう、このパイプ通して餌あげるみたいというか、おやつをつかむ姿が近くで見られますっていうことで。お猿さんたちにも餌代同じく100円です。行ってみましょう。買っていきます。100円玉を入れて、餌出てきました。ピーナッツ。 ここにガチャガチャのケース入れるようです。またかま え, て る, えてる。じゃあバカと開けまして。じゃあ待ちきれない子がたくさんいるので開けちゃいます。ここに。えいおお、本当だ。ダイレクトキャッチ、うん。最後です。全部なくなっちゃいました。 ながほう ね, ほねというわけで鹿さんとお猿さんと触れ合うコーナーでしたあともう10分したらコールラックのパレードあるらしいので戻りたいと思いますコールラックのショーが始まりました 最初のアヒロテーブルになってきます餌サをあげり、集団であるプレンをしてこういうイベントの方を行うように練習の方をします。はい、アヒルのオスとメスの見分け方としましてオスの方が尻尾のお腹がカールしているなどそして吐き具が大きいのがメスの楽しみになりますそれではねこれからまた残り半週の方を出発させていただきたいと思いますお腹が入ってくれる方を募集してるんですけど一緒にどうですあそうですか旗持って後ろからついてきていいみたいなんでやります ととまさかアヒルと一緒に新るはい。あんまり い, いはい入りましたね3時から始まったホールダックによるダックウォーク終わりましたまさかね僕も参加して更新のお手伝いをすることになって慣れないことで大変だったんですけどその代わりこの缶バッジいただきました というわけで、今度は下山しまして、花の里で花火しそうを見て、この旅を締めたいと思います。 小戸山ロープウェイ戻ってきました。残り7分で改札が開いて、ふもとの方に降りる便が出発するとのことです。待ってる間に面白いものを見つけました。奥秩父連山。今日は雲をかぶっちゃって遠くの山々が見えないんですけど。これはオアシスの鐘。世界の平和を願ってという祈りが込められてるそうです。 Thank、mm -hmm. o、mm -hmm. mm -hmm. ご乗車ありがとうございました小戸山陸うございます小戸山プウェイの小戸山陸駅戻ってきました最後に今ちょうど見ごろを迎えたという花火しそうのある花の里へ行ってみたいと思います が花の里ここから入って自由に観覧できるということなんですが環境整備協力金をお願いしますということで募金箱設置されてます大人100円高校生以下無料15名以上の団体100円でということで書いてありますねではこの200円協力金として入れていこうと思います入れました